肉を入れていきますどうも、ね、サズーすはいということでですね今回はですね、えー、私まだ一滴も飲んでないんですけども一滴も飲んでないということは何が今から起こるか皆さん分かりでしょうか思考シリーズでございます今回はですね思考シリーズの中でもですね私が一番作りたかったものでございます、えー、の ミーートソースでございます、はい、これねミートソースって実はですねあの前に僕あの思考のボロネーゼっていうのをやったんですよでボロネーゼっていうものとミートソースねあの、まあ、ほとんど同じじゃないですかと思うんですけどもこれね実はねちょっと違うんですよ僕の思考のボロネーゼイタリア式にちょっと作ってあるんですけども今回は日本式のミートソース酢のパスタにちょこんとミートソースが乗ってるのが僕なりの日本の給食で出てくるとか喫茶店とか出てくるあのミートソース あのミートソースとボロネーズは全然味が違うんですよ今回はですねそんな家庭的なもう本当に美味しい喫茶店で出てくるようなミートソース作っていきたいと思いますリュのバズレシピ 今回は至高のミートソースパスタを作っていくんですけども至高のミートソースパスタを作る上でですね何が重要かっていうのを皆さんに、えー、お伝えしたいと思います今回はですねとてもね家庭的なミートソースなんですねもう本当に食べた人が「あそうこれだよこの味だよ」っていうような味を目指しますなんで家庭的なパスタを目指すためにですね、えー、自分も家庭的な気持ちにならなければいけないと思うんですね、えー、なのでご家庭の味を今回ですね飲みながら、えー、やっていきたいと思います どのご家庭にもあるジョッキで大丈夫ですどのご家庭にもあるロックアイスですねこれを入れていきますでそしてどのご家庭にもあるアルチューマシンを、えー、入れていきますはい中身はねこれ角ですこれそしてどのご家庭にもある、えー、強炭酸水ですねこちらを、えー、注いでいくで家庭的ハイボールができましたのでこれを飲みながら家庭的な気持ちになってきてます もう家の味だね。これはね、実家のような安心感。家庭的な気持ちになりながらやっていきたいと思います。はい、それではですね、えー、材料説明になります。結構ね、シンプルです、今回は。まず、ミートソースなので、えっ、ー、と、合挽き肉 280g、まあ、300g ぐらいあってもいいんですけども、も 280g、合いびき肉。あと、玉ねぎが半分、120g ぐらいですね。で、人参じんが2分の1本、60g ぐらい。で、トマト缶。僕はホールトマトの方が好きです。あの甘みが強いので、ホールトマトを用意してください。 なければカットトマトでも大丈夫ですであとニンニクは2かけじゃあとパスタ、まあ、これ3人前ぐらいできるので全部食べきるには 300g のパスタを用意してくださいあとは調味料は概要欄ですえっ、ー、と至高のボロネーゼっていうのを前やってるんですけどもあのこれ見る前に至高のボロネーゼ見ていただくと結構違いがあっても面白いかもしれないです、まあ、今回ねそのままやっていきます、はい、まずですね、えー、とやお野菜を切っていきましょうニンニクですニンニクを切っていきます まあ、全部ねみじん切りするんだよね全部みじん切りするからブンブンチョッパー使おうから<笑>いつもね包丁で切るんですけどもブンブンチョッパー使います今回はねみじん切りめんどくさいので、えー、ブンブンチョッパーを使いますあのこれねあの糸引くだけで、えー、みじん切りができるって優れもんなんで別に手抜きをしてるわけじゃないです あの家庭ではこういうの方が時短になるかなと思って紹介していただき手切りでも構いませんでにんにくはねちょっと芯はね取り除いておきますあの焦げやすいんでねねで潰して潰すとにんにくの芯がねこうやって簡単に取れますんでねそしたら入れますはいみじん切りになりましたはい今までの黒は何だったんだっていう感じですねこれはねはい分けておきますはいにんにくはにんにくで分けておきます 今にん、ね、人参と玉ねぎは同じでいいんでねじゃあにんと玉ねぎもうね玉ねぎもねザクザクッと切りましょうはいザクっと切ってでまあ皮むいてそしてえ切ってこんぐらいからいこんぐらい切ればいいかなはいで、こいつをこうブンブンじョうパーに入れちゃいますはい、バラバラっとでこのままね人参も切っちゃいます人参じ、ね、ん皮付きで結構ですから こんな感じでですね参ちょっと硬いんでねちょっとね細かめに切った方がいいかもしれないですこれぐらい切っちゃいましょうかでこれもね全部ブンブチョッパーの中にね ボ, ボボボボって入れちゃいますはいボロネーゼの時はね人参使わなかったんですけど今回はねちょっと家庭的な甘みを出したいのでにんじんも入れます栄養価も高いんでねでこれを入れてブンブン丸していきますほらあっという間 はいえー、それからですねミートソースを作っていきますまずね、えー、とお肉をね焼いていきますオリーブオイル大体大さじ1ぐらいですね引いていただいて火にかけますよく温めますその間にこのひき肉ですねこれ塩こしょうしておきますそうするとねソースにした後にね、えー、とお肉にも味がついて、えー、全体的にまとまりがよくなりますから、はい、そして最初は強火でちょっと温めていきますそうすると油がねこうやってサラサラになっていきますんです油が温まった合図でございますそうしましたらですねここにひき肉を入れていきます この、ね、ひき肉はね あ, のあんまり焼かないですあのボロネーゼの時はね結構焼いたんですけども今回家庭的な味なのであんまりね焦がさないお肉は前はステーキを焼くように焼いたんですけども今回はね崩しながら炒めていいですそうするとお肉がソフトな食感が残って家庭的な味になります今回目指しているのはレストランの味ではなくて喫茶店だったりご家庭で作ったりそういう味付けなんで だからね肉の焼き方一つにとってもねあの表現の仕方で全然違うんですよだからね料理に正解はな い, いあくまで家庭的な味を目指しますこれぐらい炒まったらニンニク入れていきます至高のボロネーゼとはねもうあの材料こそ似てるんですけどもかなりね違った味しますんで料理の面白いとこだっていうのを感じていただきたいでニンニクを入れるとニンニクの香りがしてきますのでこのニンニクの香りを逃がさずに家庭の味を飲んでいきます あーこれこの炒まった肉とさニンニクの香りをこのスメルで飲めるニンニクの香りもしてきましたそうしましたらさっきブンブンしたですね香味野菜ね玉ねぎと人参を入れていきましょう今回、ね、若干あの玉ねぎ芽が出てたからちょっと青い部分もあるんですけどまああんま気にしない家庭的ですから細かいところは気にしないはいこんな感じですね人参が入るとねすっごくね あのそれっぽくないミートソースっぽくなるんですよ。家庭のミートソースに近づくんで。人参入れてください、これ。色味もね、ちょっとね、明るくなってね、美味しそうに見えますんでね。今回目指すところは、大人のボロネーゼではなく、お子さん大好きなミートソース。皆さんね、お子さんこれ作ってあげてくださいね。僕は酒飲みのレシピしか作んないと思いきや、こういうのも作るんですよ、皆さん。ようにお兄さんですからね、皆さん。 この辺はちょっと強めの中火で野菜の水分をね飛ばしていくような感じですねでボロネーゼと違って、えー、とお肉もそこまで、えー、と焼き目をつけてないので、えー、お肉はねソフトな食感になりますんで炒めてくるとですね人参と玉ねぎが透き通ってってすっごくねこう皆さん菜の言いい香りがしますんでこれが煮込んでしまうんでこれぐらいで大丈夫ですそうしたらトマト缶を入れます僕はねホールトマトの方が甘みが強いと思ってるんでホールトマトをいつも使ってます この味付けだとこうなるんだ。あ、子供が好きな味になるなっていうのをちょっと体験してもらいたい。お母さんが頑張って作ってもらったミートソースみたいな味を。だからボロネーゼはちょっとワインの香りが強くてダメだったっていう方も、こっちはね、もう、あこれこれって言って食うと思います。本当に。そういう料理の仕方もね、ちゃんとこのチャンネル説明したかったんでね。で、ホールドマトはね、こうやってこうお玉の先っぽでね、ちょっと潰しながらやってみてください。 このミートソースはねかなりいっぱいできますんで3人前できますんであのもうこれあの6人前とか作りたいんだったらもう倍量でねやっていただいてもいいんでねであとミートソースっていうのは冷凍できるのでなので余った分はね、えー、小分けにして冷凍してあげてくださいそうするといつでも解凍したらミートソースが食べれちゃうそういうところもケアしていく料理研究家リュウスですよろしくお願いしますヒヨヒ1票ここら辺もね中火で大丈夫ですよ焦がさないようにね気をつけてくださいね全体的にトマトマが お肉と馴染んでできたりですねで今回ねあの、トマト缶の量もボロネーゼより全然多いです。2倍ぐらいです。トマトはね、がっつり入れてください。トマトトマトしてるのが家庭のミートソースだと思ってますの で, で。ここにですね、こっから調味をしていきます。ね、まず、胡椒ですね、まあ。これはお子さんもいると思うんで、適度でいいんですけども、僕はお子さんではないので、適度じゃないぐらい入れます。これは加減してください。 僕は黒胡椒ょうジャンキーなの黒胡椒入れれば入れるほど美味しいと思ってるので、ね、これスパイシーな感じに結局スパイシーな感じにしちゃうぐらいっていう感じですけどすみませんそれは僕の好みなんでねそしてですねコンソメですコンソメコンソメをね、えー、小さじに入れますボロネーゼではねこういうコンソメとか使わなかったんですけどもあのねこれを使わないとね勝てなしにならないですコンソメコンソメ絶対入れてくださいえそしてえー、っとねここでねちょっとけのわかんないも入れます アルチューパックですねはい日本酒ですこいつをえっ、ー、とね 50cc 入れるんで、まあ、大さじ3とちょっとですねはいこれぐらいですねはいこれを入れることによってですね、えー、と香りがついてワインよりもねタンニンがないので赤ワインだとこのタンニンの苦みがちょっと入るんですけども日本酒はね煮込むと甘くなるんですよ甘みと香りを追加していきますトマトと日本酒って実は煮込むとすっごい美味しくなるんですよとここでケチャップです これもね、ボロネーゼの時に入れてないです。基本的に、あの、イタリアの、えー、料理は砂糖使わないんです。はい。だから、ケチャップも使わないんですけども、今回はね、ケチャップを使います。大さじ3とちょっと。これも 50cc ですこ。こんぐらいね。これで 50cc。これね、ケチャップを入れないと家庭の味にならないんです。これはね、日本のミートソースなんで、ケチャップ入れます。はい。こうすると、ぐっと家庭の味になります。で、ウスターソースですね。 ウスターソースっていうのはあの基本的にすごくですね果実とか香辛料がこの中に入ってるんでこれでですね深みを出していきますなければ中濃でも大丈夫ですただウスターの方がちょっとスパイシーかなスパイシーといっても甘みが強いんでそんなにねう辛くはならないでこれも煮込みます、はい 今ね、甘い成分すごいいっぱい入ったんで。ただ、ケチャップとウスターって酸味も入ってるんで、酸味ここで飛ばします。酸っぱいとね、あれなんでね。これで煮詰める。どれぐらい煮詰めるかっていうと、こうね、すくった時にね、あのテロンってならない。パスタの上にポトって落とせるぐらい煮詰めます。だから結構煮詰めますね。大体、ちょっと火力を上げて、5分、10分ぐらいですかね。ちょっとどれぐらいの硬さになるかっていうのをこれからやっていくんで。じゃあ、このまま、え焦がさないようにですね。 煮込んでいきますじゃあですねちょっと強めの中火で5分ぐらい煮込みましたかねそうするとどうですかもう水分ほとんどないですねこう落とした時にペタペタっとこれぐらいまで水分を飛ばしますじゃあ次はねえっとパスタを用意しますはいそうしましたらですねえっと鍋まあ、今回ね僕1人なんで1人分、えー、ちょっと沸かしておりますでこれ毎回言ってるんですけども1リットルあたり小さじ3分の2ぐらいですかね入れてください茹で汁ね味見してください あんまり味見しない方多いんですけども塩入れた後にね味見するんですよでちょっと強めのスープぐらいの濃度にするんですねそのまま飲んで美味しいっていうぐらいの濃度にしてくださいそれで茹でてくださいそうするとですね今回ソースと麺がセパレートになってますんで麺の方にですね塩気がついてないと混ぜて食べた時に麺が味しないとね調和が取れないんですよ なので塩、かなり大事ですから必ず沸かしてスープぐらいの濃度にしてください、塩分をそれで茹でてください。茹でるパスタは今回は 1.6 ミリにします。ミートソースなんでもうちょっと太めのパスタでもいいんですけども今回、ご家庭でよくありそうな 1.6 ミリのパスタにします。お好みでもうちょっと太くても大丈夫です。あんまり細いと合わないかもしれないですね。でねじってこうやって上からずっと押していくとはいこんな感じでうまく。 そしたらこうやって沈めていって人によってはそのなんか塩分濃度 2% とか 3% とかいいっていう方も結構いらっしゃるんですけども 2%3% の方が沸点が高くなるからお湯の温度が高くなるんですけども高くなるっていっても1度や2度なんで基本的にあんま変わんないと僕は思ってますこれねでもねあの人によりますこれ は, はい僕は 1% のお湯でやってあんまり麺がしょっぱすぎないような感じでやった方が僕はいいと思ってます、はい でこの ま, ま表示通りに茹でていきますじゃあですね表示よりちょっと前ぐらいに茹で上げました30秒前ぐらいでこれを湯 切, りしていきます湯切ったらここに入れるでバターです本来ならねボウルであの和えた方があの非常に優しいんですけどももう洗い物が嫌いなので僕ミートソースが結構ねあのトマトとかたっぷりで強い味がするので、えー、パスタがね酢のパスタだとちょっと弱いんですね なのでバターを絡めて、えー、調和を大事にしますバター絡めてくださいこれこれやるだけでね全然味違いますからでちょっとまとめていただいてでさっきのミートソースですちょっとねならしましょうこれですよボロネーゼとはねちょっと違うんですよボロネーゼはね混ぜ込むんですけどもミートソースはね混ぜ込まないでここにパセ これでしょう日本のミートソースははいこちらで至高のミートソース完成でございますそれではできましたのでやっていたきたいと思いますやります家庭の味おかわりはいそれでは食べていただきたいとますせっぱったところをこうこれですちゃんいただき ミントソースこれでしょやったほうがいいですこれミートソースたるものを多分思い出すと思いますでミートソースしてはもう本当に美味しいうまっこれだったわってもう思い出した家庭で食べるミートソースってこれだよね至高のポロネーゼも俺超好きなんだけど多分ねこれ二分すると思うそれぐらいあうんもうこれだよっていう味する多分この味に慣れ親しんだ人は絶対に美味しいって言ってくれると思う でここで味変カンフージェネレーション同じですもうねアホみたいにかけるでねこのバターの絡まったねパスタとさこのミートソースがさもう超合うんだよねこれね優勝だ日本のパスタもすごい本当にうまいこれぞって味がします歴史から見ると邪道なんだけど 日本で言えば王道ですね王道のミートソースこのポイントはパスタにバターを絡めておく肉をあんまり焼かないってことですねすごくね肉の食感がソフトに出てて食べやすいですすごくでケチャップとウスターソースを加えてちょっと甘めの味付けにするってことですね粉チーズは用意しておいてくださいコクがぐんと増しますボロネーゼと全然違うということでスタートチャンスいやもうありがとうございますはいじゃあ乾杯乾杯そのまままず 至高のミ ー, ーミートソース。いただきます。うん。<笑>うまっ、優しい。これミートソースだね。ミートソースよ。<笑>ボロネーゼはあれ、ミートソースじゃない。<笑>あれ、ボロネーゼだから。ボロネーゼだ。<笑>ミートソース、これでしょ。全然違うでしょ味。柔らかい、うん。家庭的。家庭的だね。も。<笑>で、これで粉チーズで。粉チーズ。うん。 同じやつかけるとなんかすごい輪郭がはっきりして塩気も出てくるから酒飲みたいこれこれっていう味もう香りがねずっと作ってる時からもうなんか小学校時代を思い出してたみたいなうん最高天才天才料理研究家まあですね今回の至高のミートソースバスいかがでしたでしょうかこの甘めのミートソースが好きな方絶対にウケると思う 僕ね至高のボロネーゼよりこっちの方が好きまでありますなのでぜひ皆さんやってみてください だ, だっ て, だって、ね、家庭の味よ家庭の味だから簡単でないでどうするんですか僕はご家庭の味も至高だと思ってますからねだって肉じゃがとか至高でしょあれあれ家庭の味だからご家庭の味ですよ